こちらではシステムの軽量化・高効率化を実現する ST マイクロエレクトロニクスのシリコンカーバイド MOSFET を紹介します。シリコンカーバイド MOSFET はワイドバンドギャップ半導体であるガリウムナイトライドトランジスタと並んで高周波スイッチング領域を要するアプリケーションに利用されます。シリコンカーバイド MOSFET はガリウムナイトライドトランジスタより高体圧かつ熱耐性が優れているため 非常に高い電力のアプリケーションに向いています。ST の SIC MOSFET は、第1世代から始まり、現在第3世代までリリースされています。最先端のテクノロジーである第3世代では、第2世代に続き、音抵抗とゲートチャージの性能指数で比較すると、10% の音抵抗成分特性向上を達成しました。さらに第3世代では、 15ボルトのゲート電圧で駆動しても十分な低さの音抵抗を得られるため、これまで18ボルト必要だったゲートドライブの設計がより容易になりました。パッケージオプションとして表面実装、スルーホール、ロングリードスルーホール、TJ200 度まで許容可能なパッケージがラインナップされており、さまざまな実装条件に対応しています。また、耐圧については、 650V、1200V 以外に 1700V と超高体圧製品もラインナップされておりユーザーのニーズに広範囲でお答えできます。こちらに掲載されていない 1700V 製品に関しては STMicroelectronics のウェブページをご参照ください。ここでは出力 100W のフライバック電源ボードにてシリコンカーバイド MOSFET と シリコンモスペットの比較結果を示しています右側のグラフをご覧くださいシリコンカーバイドモスペットでは最大負荷にて効率 88% と効率を高めにくい高電圧入力のフライバックにおいて極めて高い値をマークしていますまた、使用している SCT-1000N170 は TJ200 度動作保証のため高効率化だけでなく 高熱機構の軽量化にも有効です。掲載されている評価ボードとモスベッドは、ST Microelectronics のウェブページから購入手続きができます。ぜひご検討ください。以上で、ST Microelectronics 製シリコンカーバイドモスベッドの説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。